次の料理は豚人セロキャンプの漫画に出てくるの料理リゾットを作りたいと思いますまずはトマトジュースこれはね全部コンビニで買えるやつだからものすごく簡単 よいしょ次はアサリ全部入れますおお、いい感じ次はご飯はい よいしおい し,、うん、しいね。 うんあできたもうちょっとちっちゃい最後はバジル 来ましたー。こっちゃーん。あ、美味しそう。いいね、イタリアの味噌と、ジャンプンでも作ります。お、いいね。あ、美味しそう。うわ。いいっすね。 いや、いただきます。イタリア料理もできるね、キャンプで。それはそうだね。うーん、美味しい。いいね。あ<笑>、リゾット大好き。うーん、おいしい。あそ。あしゅ。トロトロチーズがやっぱりいいですね。すごくあの。 柔らかくしたりあとあさりも入ってるからあさりソースとかにも入ってなんか味が優しいんだけどちゃんと味しっかりしてるちょっと塩もうちょっと入れてみます5回切っ 塩ある方が。いい。美味しい。では、コーヒーも飲みたいので、今コーヒーから作ります。はい。お水を入れます。はちょっと待って。一人の手で難しい。 このぐらいでいいかな you <laughs> あ、いいですねあったか ー, はーいちょっとたかも私これで うん。ああ、美味しい。コーヒーって最高ですね。 これで初めてののキャンプの経験しましまた結構楽しかったし次はもっと長くにいたいなと思ってまた春ぐらいまたできたらいいなと思いますでまずは今日はキャンプしたかったのは実はゆるキャンからを見てずっとキャンプしてみたいなと思ってますでやっぱりキャラット可愛いしなんか楽しそうだしあ日本で キャンプはこれですよね特に日本の舞台だからそれがすごく興味が持ってて私もちょっとキャンプしてみましたあ日ごくくしちゃった<笑>あくあっあっあ東京がすごい大好きなんですけどたまにちょっと人多すぎると思うし私は私の実家はね結構田舎の方だからこんな感じカーバもあるし 森で囲まれてるの家にずっと住みましたのでなんかまたこんな感じでちょっとホームシックっていうか懐かしいなってな感じはしたのでまたキャンプもやってみたいと思いますこの動画が好きだったら是非コメントで感想してくださいあと私は結構もう写真者なのでアドバイスとかあれば是非コメントしてくださいあといいねボタンして この動画をみんなの方、自分の SNS にシェアしてください。よろしくお願いします。さお。